こんにちは、G、です。今回は π400 のお話 π400 はケーブルの取り回しがかなり場所を取りますこんな感じそれで長らく他のキーボードの台としてのみ活躍していましたでもこのままじゃもったいないので 快適に常用できるよう考えてみました。OS についてはまあ用途や好みで何でも構いませんラズパイで利用できる OS はあらかた試し私の場合常用 OS はマンジャロに落ち着きましたここではマンジャロを使って さらに快適にするための仕掛けをいくつかご紹介します。マンジャロのインストールには画面のサイトからイメージをダウンロード。ここでは KDE プラズマを採用しました。7月のアップデート以降、ウェイランドも安定して、ブラウザー動作も問題なくなりました。今時点でも とも安定している OS じゃないでしょうかそれと SSD の USB ブートも速度が出るようになったので今回は両方試しますエッチャーで焼くんですがターゲットを SSD にすれば直接 SSD に焼けますもちろん SD に焼いても構いません 初期設定などは何度もご紹介していますのですべて早送りします適用するコマンドは概要欄に書いておきますが詳しくは過去動画を参照ください初期設定日本語 im の導入オーバークロックサウンド修正温度計の追加を行っています なお、この動画の内容は p i 4 0 0だけでなく p i 4でも適用いただけます GnomeDisks をインストールして速度を測ってみましょうソフトウェアの追加と削除を起動して GnomeDisk で検索 GnomeDisks をインストールします ディスクを起動してハンバーガーアイコンからディスクのベンチマークを選択 SD の場合は 45MB 程度なんですが SSD だと 320MB ほど出ています SSD のスペックはもっと高速ですがラズパイだとこんなもんですまあ SD 起動より8倍近く速いので かなり快適マンジャロの標準ファイルマネージャーはドルフィンですドルフィンは優秀なんですが一点だけ気になることがあります画像などのファイルには自動でサムネイル画像が割り当てられますでも動画ファイルだけサムネイルがないんです そこで動画にサムネイルを追加する方法をご紹介しますソフトウェアの追加と削除を起動して FFmpeg s a m s を検索してインストールリスタート後ファイルマネージャーを開きハンバーガーアイコンから設定ドルフィンを設定を選びます全般で プレビュータブを選んでください動画ファイルが追加されているのでチェックこの時下端の「プレビューするリモートファイル」の最大サイズは「プレビューしない」となっていますここを5 0 0 0 m b など適当な値に変更するとリモート接続時もサムネイル表示できるんですが 遅いので、おすすめできません。適用後の振る舞いをご覧ください。Pi400 で動画を楽しむ場合、HDMI モニターやテレビのサウンド出力を使います。 モニターにスピーカーがないなら外部スピーカーが必要になります。でもいい音で楽しむにはヘッドホン一択ですが Py400 にはオーディオジャックがない。そこで Amazon で USB サウンド変換アダプターを買ってみました。こんな製品です。価格は900円くらいでした。 USB に挿してヘッドホンに直接つなげられます。音は悪くないです。私のヘッドホンのプラグは3曲で iPhone のイヤーポッツは4曲なんですがどっちも OK でした。複数の PC でも試したんですがノイズもなくとてもいい買い物でした。 Bluetooth のオーディオデバイスだと遅延が発生するんで私は優先派です。なお USB ポートは余裕がないのでセルフパワーハブを使用しています p i 4 0 0にはパワーボタンがあるんですがラズベリーパイ OS じゃないと機能しません。マンジャロでもパワーボタンが使えるようにする 方法をご紹介します。結構簡単なんですが見つけるまでかなり時間がかかりました KDE システム設定を開きますショートカットを選び電源管理を選択「電源を切る」をクリックして「AddCustom ショートカット」をクリックして F10 キーをタイプこれでパワーボタンで電源オンオフできるようになりますアプリの切り替え方法は好みによりますが私の設定をご紹介させていただきます KDE システム設定を開きワークスペースの挙動を選びます スクククリリーンエッッジーズをクリックモニターの隅にカーソルを移動した時の挙動を指定できます左上は標準設定のままにしてるんですが右上のアイコンをクリックしてトグル・ウィンドウ・スイッチングを選択します振る舞いは見ていただいた方が分かりやすいので実演です 左上にカーソルを移動すると全てのウィンドウが縮小表示されクリックしたウィンドウをフロントに移動できます右上にカーソル移動すると画面左にウィンドウがスタック表示されてクリックでフロント表示できますちょっとしたことですが個人的には KDE での必須機能と思っています 直近のマンジャロはウェイランド環境でも安定して動作していますブラウザーは再生時のコマ落ちも少なくなりかなり快適ですまた SSD のアクセスが早くなり快適この機械に SSD 化しませんか ラズパイがが買えないいい状況が続いています。当面は玉不足が続くと思いますが問題は価格です私の購入時ラズパイ44ギガは7000円以下パイ4 0 0は1万円以下でした今の相場はフォ4 4ギガは1万円程度 パイ400は約1万千円ラズパイ高すぎでしょう当面は i 4 0 0しか選択肢がないのでラズパイにこだわるならなくなる前に入手しましょうでも流行りのミニ PC なら2万円台からありますよね 高値が続くならラズパイにこだわる必要ないんじゃないでしょうかご覧いただきありがとうございました濃厚接触者になりましたそれも3週連続で結果1か月近く 自宅禁止それで陽性反応の乳幼児を預かってたんですが待機期間の終わりに発熱保健所に連絡して病院紹介してもらったんですが陽性反応者を受け入れる発熱外来はありませんでした。 コロナが怖いのは感染じゃなくて医療機関の問題なんだと改めて痛感しましたうーん解決にはコロナ退散と憲法に書かないとね共産党さんああ彼らは緊急事態基本法にも反対だから お札でも配ってくれるのかなではまた次回。